夕方の景色かのような先の道がどうなっているのかというのが非常によく分かります。皆さん、こんにちは。今日ご紹介するカー用品は少し珍しいものになります。今回ご紹介するものは、DUOBOX から出ておりますナイトビジョンシステム。こちらのご紹介を今日はいたします。このナイトビジョンシステムは、DUOBOXV9 までは、 市販で出ているんですけれども、今回ご紹介するものは、その後継機種にあたります、X Pro という商品になります。こちらのご紹介をいたします。それでは、まず、こちらの DUOX X Pro の内容品を見ていきたいと思います。まずは、こちら、電源ケーブル。こちらは、通常のデジタルルームミラーやドラレコ等にもついています、 シガーソケットタイプの電源のハーネスになっています。まずこれが一つついています。もう一つこちら標準で高圧ケーブルがついています。こちらは常時電源を取るために使うタイムラプス機能を使用するときに使うための配線になります。それからこちらの ケーブルは本体にに接続すするための配線になっています先ほどの電源ケーブルをつなぐところはここになりまして、あとこちら、本体につなぐためのコネクタ。それからもう一つは、今回のセットには同封されてないんですが、こちら、リアカメラに取り付けるためのコネクタ。この三つがついています。あとは、こちらの 工具で車のトリム等を外す際に使うための工具。あと、こちらの方の配線をまとめるために使うためのパーツであったり、こちら、マイクロ SD カードのアダプターが付属されています。最後に、こちらの本体ご紹介いたします。こちらの方は8インチの スクリーンになっておりまして、後ろがこのようにナイトビジョンのカメラ。こちらはソニーの MCCD というセンサーが搭載されている暗視カメラが備わっています。このように左右、それから上下、このように動かして 調整すすることが可能になっていますあとは、このように HD 1080p カムコーダーということで、このような形で書いてあります。で、こちらの方は DUOBOX ということで書いてあります。で、もう一つは、このように後で設置するときにもお話しするんですが、こういった形でモニター自体を動かす。 カメラの向きをこのように動かすこともできます。それから下、こちらは粘着シートがついておりまして、ものすごい強力というわけではないんですけども、普通にインパネに使い付けるだけで、特にカメラが脱落したり滑ったりするようなことがない、まあ、十分な粘着力を持った吸着シートがついています。あとこちら、横になりますが、 このようにボタンが5つついています。あとはこちら、ナイトビジョンシステムの上についている SD カード。ここに SD カードを入れるようになっています。はい、それでは、こちらのナイトビジョンシステムを私のステップワゴンに取り付けていきたいと思います。それでは次に取り付けについてご紹介をします。 今回取り付けする車は、ステップワゴンのスパーダのハイブリッドになります。こちら、先ほどのナイトビジョンシステム、付けていきたいと思います。このように、以前も私、別のメーカーの商品ご紹介させていただいてるんですけれども、ここに取り付けるのが一番良かったので、ここに取り付けをします。ステップワゴンの場合は、ここがコンソールボックスになっているので、ここに ボタンがありますので、塞いでしまうので、このボタンが塞がないところに設置をします。あとは、この電源を取るためのケーブル、接続していくんですが、先ほどのこちらのケーブル、これを使っていきます。で、こちら。 こちらがオスになっててで、こちらがメスになってますので、そのまま接続をします。今回私はこちらのシガーライターソケットの電源を取って、まあ、こちらのレビューをさせていただこうと思っていますので、こちらを使っていきます。であとはこのような形で取り付けをして、 シガーライターソケットに取り付けるだけで電源が取ってしまいます。それでは設置完了しましたので、電源を入れてみたいと思います。このような形でナイトビジョンシステムということで表示が出るようになります。で、先ほどここに設置しただけですので、カメラの 向きの調整、それからこちらのディスプレイの調整していきたいと思います。このように運転席から見える方がいいので、私の場合はこのように少し角度をつけて、運転席よりにミラーを持っていきます。まあ、そうしますと、カメラが後ろについているので、このミラーとカメラが一緒に動いてしまうんですけれども、このように後ろもカメラが少し こんな感じで、まあいまあ正面にカメラが映し出せるような、そういった形で設置をしていけば、OK ということですので、非常に簡単です。先ほども言いましたが、吸着シートが結構強いので、特に車、走行しているときに、このユニットが脱落するということも、まあ特にはないので、 安心して、このような形で設置して使っていただけると思います。で、また夜になりましたら、今度はこちらの方の暗視カメラの性能についてお伝えをしていきたいと思います。それでは夜になりましたので、こちらの DuoBox X Pro の暗視機能についてご紹介をしていきます。 今ちょうどヘッドライトをつけている状態でのモニタリングになるんですけれどもこれをヘッドライトを消して真っ暗闇にまずしてみたいと思います今ヘッドライトを完全に消した状態になるんですけれども夕方の景色かのようなこの辺が少し日光が夕日が 当たってるかのような、そういった非常に明るくモニタリングしてくれてるのが、よくお分かりいただけるのではないかなと思います。ちなみに、上にあるのがこちら、12インチのデジタルルームミラーになるんですけれども、フロントカメラに関しては、ソニーのサービス製のセンサーが入っているので、暗視機能を 暗視機能も兼ね備えたカメラになっているんですけれども、まあ、それと比べても、全く暗視機能の差というのが、はっきりと出ているのではないかなと思います。でちなみに、今、LED のホグランプを点灯させました。こんな感じになります。で、こちら、ヘッドライトを点灯させています。で今、これ、ロービームになるわけなんですけど、ロービームですと、 一般的に60メートル先を先まで見えるようになると言われています。で、これをハイビームにするとどうなるかというと、80メートル先まで見えるよう、見えるようになると言われています。このデュオボックス X プロに関しては、300メートル先まで見れるということで、ハイビームよりもさらに遠いところまで 目視確認ができるというところが非常に優れているポイントになっています。はい、それでは実際に走行してみてのこちらのデュオボックス X プロの印象についてお伝えをしていこうと思います。今日は雨が降っていて、かつ右側は関越道路なんですけれども。 関越道の脇っちょの道になるのでほとんど街灯がありませんですので非常に真っ暗闇に包まれていて、まあ、雨が降っていてで道が濡れていてこう黒光りしているような感じになっているので非常に視界が悪くなっていますですけれどもこのディオボックス X プロは 300m 先までくっきりと 見えますので先ので先道がどうなっているのかというのが非常によく分かりますこのように今、ヘアピンク感なんですけれども、左コーナーだということが、かなり余裕を持ってドライバーに知らせてくれるので、雨が降っていて、視認性が悪くなっていたとしても、ドライブが非常に楽にできる。昼 間, の夜昼間に ドライブしてるのと同じような感覚でこういったエアピンク感の位置でもまあドライブができるそこが非常にいいところだなということをまずこちら使ってみて感じたところになりますよく WRC とかで運転席の横に助手席のナビゲーターが座ってるんですけれどもあたかもナ ビ, ナビゲーターかのような。 存在かなと思います。なので、慣れてない道で、なおかつ、先がくっきりと見えないような道で、威力を発揮してくれて、ドライバーの負荷の軽減をしてくれる安全サポートシステムになっているのではないかな、ということが言えるのではないかなと思います。はい、それでは最後に、 私の所感についいてお伝えをいたしますまずすごくいいなと思ったところはこういった慣れてないうちなおかつ真っ暗闇の道で先がわからないときにしっかりと先を知らせてくれるというところが非常にいいなと思いました先ほどもお話ししましたけれどもナビゲーターがいるかのような感覚でドライブができるので非常に 安心して楽しくドライブができる安全サポートシステムであるということが非常にいいなと思いましたなので今私ステップワゴンに装着して使っているんですけれども夜例えばマインディングを走りに行きたいといったスポーツタイプの車に乗っていらっしゃる方に 非常にぴったりななななのではないかなと私自身感じました、まあ、私はもう年齢もそこそこいっていて子どももいるので夜な夜な峠に行けるような時間っていうのはないんですけれどもまあ昔時間があった時若い時にはよく夜峠に行っててまあ人がいない時交通量が少ない時に走りに行った方がまあ気持ちよく自分のペースで走れるということもあって。 よく走りに行ってたんですけれども、暗いとどうしても、先が見えなかったりします街灯がなかったりとかやっぱ山、山道になってくるので、先が見 え, なく見えなかったりする場合があったりするんですけれども、こちらがあると、もう昼間と同じような感覚で、前方を目視することができるので、非常に運転が楽になるなということで。 スポーツタイプの車につけてて走ってみたいなというふうに私自身今回感じましたはいってことで今回こちらの DUOBOXXPRO こちらのナイトビジョンシステムのご紹介をさせていただきましたこちらの商品の詳細につきましては概要欄に貼ってございますので是非 興味のある方はご覧になってみてください。また当チャンネルではカーレビュー、また用品レビュー等もやっておりますので、ぜひそちらの方もご覧になっていただけますと幸いです。また興味がございましたらチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いをいたします。失礼をいたします。